YouTube のためなんでも<笑>あんまりね自分の何裸の姿あんまり出せない出したくないけどね YouTube のため<笑>頑張れなっちゃうなね皆様こんにちはポリノですで今ですねある私は引っ越してで 湖の方に行きました。その後ろの景色を見ると分かる方がいらっしゃるかもしれないが私の行き先はどこどこにあったのかなでもう一つなんか引越しの動画があってで今からこの動画を撮ったんですねで実はその詐欺は<笑>何の動画が出るのでしょうかなんかえっと 時間的にはね、最初はその飛行士の動画で、あとはそのは、こ、こちらの動画ですね。でもなんか、さっきすごい、すごいものを撮ったから、すごいものを撮ったから、この動画は先に出すかもしれないね。ちょっとり盛り上がってて。で、まあ、なんか<笑>、もしかして、こういう動画を最初に出すんですね。で、まあ、一応私は飛行士しました。イエーイ<笑> で、まあ、飛行した場所は、その、後ろの景色を見る方はわかるかもしれない。で、後ろの景色ではなくて、実はそれは本番じゃないです。で、なんか、すぐ、見てわかるものがあって、でも今は暗くてただ撮れないです。撮れたくても撮れないです。なんか、月の光がないからもうただ見、見えないです。ね、じゃあ。ね、今から 温泉よ<笑>おじゃあ今から温泉ですねで最後なんですがなんかその今ホテルの中にの温泉に行きますでそこは一体一体その動画を撮れるかどうか動画を撮る価値物があるかどうかわからないから一応なんか まあもしかして続きがあるかもしれない。もしかしてないかもしれない。だから皆様ご視聴ありがとうございました。これからすごくいっぱい面白い動画が撮れるようになると思いますから、と思うから。ね、ぜひぜひ見てください。じゃあね。あ、で、まあもちろん<笑>一番大事なことですね。バカ。 寒いえ何か来てますそれは何でしょうええすごい私はやはりラッキーな人あ、取れるのかしらカメラ頑張ってくださいえすごい迷いましたやばいえっと白鳥ですえ何か食べてるんですねえすごい すごい。このものが来るなんて。やはり、い、すごい。すごいわ。白鳥。えー、美しい。なんか、携帯の控えで、ちょっと、いけるのかな皆さん見えるのかな見えるでしょえー、ライト、ライトが必要。えー、すごい。白鳥、白鳥様。 すごいここに住んでる確かにじゃあこの白鳥を見て私の行き先分かる人がいるかもしれないね。じゃあぜひコメントに書いてみてください。で私は次の動画でね、ちゃんと教えます。私は一体どこに引っ越したのでしょうか。でやはりなんかやはり私はラッですね。その北白鳥を通るなんて。 へえこんにちはおおおおおんかその天気寒くないですかへ<笑>すごいえ、yeah, っ何食べてるえちなみにその白鳥って一体何を食べるのでしょうか なんか、海苔と か, <笑>とか魚は食べないですね。ええ何を食べますか何をえ食べたえ いいい食べちゃダメダメダ メ, ダメなんかそれはゴミでしょちょっと待って私を殺さないようにいやなんかゴミだけはねわあやゴミだけは食 べ, 食べちゃいやくしっしっぷでしょハクチ様プラは食べちゃダメなんかっくしゅっくしゅっハクやプラはダメプラはダメ食べさせないように おーふ<笑>取れちゃった取ったんですがまあふふふ寒いですよなんか怖かったハクちゃってちょっと怖い怖いですよへえ焦ったおええええええええ <笑>写真を撮りたいなすごい美人さんまあこのこの鳥ですねすごく美しいちょっと怖くて美しい ねえ。ありがとう。ありがとう。<笑>美しい。美しい。可愛い子ちゃん。ありがとう。美しい道具を撮れてくれてありがとう。ね美人さん。本当の美人さんね。え、え、<笑>その音は。 もうの美しいどこどこまで嬉しいだけかうーよかったよかったいつもいつもカメラを持ってなんかいい考えかもしれないねでそうですねなんか白鳥のだけの道具を作ればいいからちょっと迷いますで私は実は引っ越しました 皆さんもお若いと思いますがで今からちょっと温泉の方ホテルの温泉の方行きたいと思いますでなんかビデオ動画を白鳥白鳥さんもちょっとお戻り い, いたしましたなんか白鳥だけ白鳥だけの動画 そう言えばいいのかなちょっと迷います。じゃあ引っ越しの動画と白鳥と温泉の動画を開けばいいのかななんかユーチューバーユーチューバーのお悩みでございます。ねなんか白鳥を呼びたいとき白鳥を呼びたいとき何言えばいいですか。トヨちゃんおいでおいでとかねなんか猫の時、きロシア語はキスキスキスキスというものがあってね。 うーん、反応なし白鳥様えー、じゃあちょっとなんか音を出せばいいのかなえっ、ー、と白鳥は一体ど う, いうどういう音を出すのでしょうかビエいやーーーー違うなじゃあちょっと水と棒があってじゃあちょっとなんか魚魚の音をこうしたら。 白鳥が来るのかなこういう音を聞くとなんか何か美味しいものを泳ぐかなでも逆に見ると白鳥ですねあ、えっと、魚は食べないでしょ<笑>魚は食べないねうん反応なしじゃあちょっと光を出せば光を出せばおちょっとちょっと<笑>戻ってくるわ かを出せば、白鳥が。白鳥が、ああ、参るよ。白鳥様が参りました。やはり控えのおかげですね。じゃあ、ちょっと。お, お。 怖くないない白鳥であもしかしてその光のおかげで<笑>よく見えるにあったのでしょうかでなぜ寝てないのでしょうかしかも夜食をするとね太るよ白鳥さんは太るんですよ<笑>ねでしょどう思いますか どれよいやいやいやいやダメダメダメ<笑>へえ寒くないですかしかも何かその水の下に何か見えるのでしょうかえ見つけた<笑>でひかなんか、白鳥はまあメスとオスがあるんですよね 一体どううやってかかるののでしょうかこの何今の白鳥は一体何か男性か女性かその答えは<笑>もし皆様なんか知ってる方が知ってる方がいらっしゃれば教えてくださいその白鳥は一体どうやって分かるのでしょうか男性か女性か や、はい素早い動きで美しいわ美しいといっちゃった行<笑>っちゃった白く様じゃあまたねまたお会いしましょう<笑>でいきなり白鳥ちょになってしまいましたまあそれでいいですよねいきなり白鳥が出てくるなんて ね, ねえにえ<笑>じゃあ白鳥と温泉動画うすればいいでしょうね そうしましょう。<笑>じゃあ温泉ですね。今はチャンス、今はチャンス。誰も温泉は誰もえない、温泉は誰もえない。今から人が入るかもしれない。今はチャンスですよ。こっそりこっそり。よーしよかったよかった。よかった ふふふ。頭だけ、頭だけ、気をつけないとね。おお。おお。<笑>温泉って。素敵。温泉って本当に素敵。人がいない、人がいない、よかった。ほう。 <笑>でここの水ですねここは一応温泉地だから<笑>でこちらは一応温泉地だから温泉が本当にいっぱいで温泉の水はすごく素敵な感じで今日はしかも今日は昨日皆さん知ってるだと思うすごく雪が降ってたでなんか今にも甘いなんかちょっといい感じです ちょっと外は寒いなので安静温泉は温泉は温泉はすごく良かったでまあ一応<笑>もう幸せ素敵素敵なんか日本で、まあ、一番好きなのは言えないがなんかトップトップのものやはり温泉で しかもね、動画、動画のサムネ、温泉のこ、こういう、こういう、ちょっと待って、じゃあ、サムネ、サムネサムネの、あー、えっとですね、ためにちょっと頑張ります。ちょっと待ってください。どこまでいけるのかなこう。まあ、いけないものはカットしてもいいでしょう。じゃあ、ちょっと待って。こうして、こうして、こう、ぎゅっと。 こ う, こうかなちょっと待っておおいこうかか<笑>ちょっと待ってカットしますじゃあこうんー YouTube のため なんでも<笑>あんまりね自分の何裸の姿あんまり出せない出したくないけどね YouTube のため<笑>頑張れなっちゃうな<笑>ゆっくりでなんか今の時点ですね多分ログに入れるんですね白鳥と白鳥との出会いそこもすごく良かったなんかまあ びっくりしました。白鳥と出会うなんてね。やはい、私はラッキーラッキー<笑>ああ。よかった。人もいなくなった。あっ、お尻 に, に何か、それは。おぉ、痛かった。<笑>で、誰もいないなんて、それは不思議。 じゃあというわけで動画を撮ったからはっもっといいものが出てきた猫ちゃんだ<笑>猫ちゃんねえなんか温泉と猫とねえ白鳥は猫ちゃんもっと姿を出してくれないのかしらねやばい 誰かの声を聞こえた。じゃあ、これで。じゃあな、バカバカ。そうですよ。温泉よりも私は一番楽しいものは後ろにございます。マッサージチェッ それではそれではなんか全部やってみたいと思いますでそこは面白い100円で5分初めてねえおしゃれなのは一番いいものなのはなんか多分えっとですね茶色というとそちらのものですねじゃあそこからやってみます 円 で, でいけないねいちょっと待って、私い、いお金があるのかしら。100円って。おおじゃ、うんうんうん。こちらはゆったいと。おおゆったいで。 い い, いいよね<笑>ではまたお会いしましょうよかった、うん、そちら2回やってて別のモードを選ん で, で3回目行くわで、まあ、今ですねそのお隣 の, その別種類のマッサージチェアをやってみたいと思います その100円はダメだってみたいじゃあ私も別うわちょっと待ってうんうんおじゃあ別の100円でいっぱい準備しましてよその<笑> 100円コインはねおー コースなんとかなんとかコース、リフレッシュコース、うんうん、リラックスじゃあリラックスはいい感じで、リラックスで行きましょお う, お う, おうどど。どこでさ触ーかわいいのおのはめええ いやーちょっと待ってあまあなんか<笑>なんか変な場所に触るんですけど<笑> そ, <笑>それでいいのか<笑>おおおおおまあいいかな<笑> じゃあずっと楽しみます。で温泉の入り口ですね。昆雲たちがあります。でこの顔を見てください。すごくないですか。ちょっと待って。<笑>じゃあ私の代わりに皆様ご視聴ありがとな。うううう